駅前にある蒸気機関車268号です梅工事に移動した B20 の15機より小さいように感じます東武鉄道のお も, おもちゃの町駅の 保存してある機関車とほぼ同じぐらいと言ってもいいでしょうか。こちらが説明書きであります。後方部かなりボロボロですね。それでは終わります。